いただいたあの気管支拡張薬のホクナリンテープを貼っ昨日の夜からえっと昨日熱が7度5分えっとあ7度6分ですかねえっとそれでえっとホクナリンテープを貼ったんですけどえっと聴診器で聞いてえっと肺のエアリーが悪い状態で。<笑> 痰があんまり出ないんですよね、現在。で、このまま様子見ていいか。えっ、ー、と、まあ診察を受けた方がいいか。はい、えっ、ー、と、ほを。かなです。 はい、はい、あーそうなんですねえー、っとちょっと今日があのあんまり調子が良くないのでえー、っと今日北内えー、っと実はですね抗生物質を添付文書を見ましてえー、っと昨日の夜増量してるんですよえー、っとにはいえー、っと効きが悪い場合は2錠まで 添付文書、あの、大丈夫ということなので、で、えー、っと、今日まで様子を見させていただいても大丈夫ですか。ちょっと先生に確認していただいてもいいですか。はい。 現在医師に報告しています。はい。大丈夫ですか。そうですね。えっ、ー、と、まあ悪くなればあの総合病院の方に相談して あ, あのあの多分。 PCR は否定できてるんですけど呼吸困難が起こった場合はあのちょっとわからないので、えっと、その時はあの症状が悪化しなければそのまま経過観察をさせていただいて今日中にあの、まあ、夜間とか含めて悪くなるようであれば、えっと、総合病院の方に救急病院の方に連絡をしますねで明日再度またご連絡しますので。 はい、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。